皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年1月13日、第3回バトエン大会タクティカルピックバトルが始まりました。バトエンを集めていない人でも参加できる形式のバトルです。今回の報酬はこんな感じみたいですね。普通のバトエンタグとかも全然集められていないので、この大会でポイントを稼ぐことにします。 久しぶりすぎていろいろと思い出せませんがまずはバトエンを封印するところからでしたねその後に使うバトエンを3本選んでバトル開始です知ってた速報ですねあのあとしばらく頑張りましたが全く1位が取れませんでしたしんどいですそれでもなんとか今日はバトエン印象が取れたのでオッケーですまた明日頑張ります